はい、原田のバー、エボージャパン直前スペシャル、えーえー、はいチ<笑>レッ始まりましたね。と始まりましたね。はい、と, と, と始まりましたね。と始まりました。さあ、というわけで今日はソニー・インゾーンのサポートを受けてお送りするので、いつもよりちょっとだけ、いつもよりちょっとだけ、こう、しっかりとやっていきたいなというふうに思っております。えー、進行役の原野と申します。よろしくお願いします。はい、はい、お願いしますお<笑>。ありがとうございます。<笑> そしてゲストは最近やけに、まあ、原田のバーとの絡みが多いというか、まあ、その原田のバーをね、作っている。この瀬名さんとの絡みもね、結構多い。ローズジーの。時野さんでございます。はい、ローズジの時野でございます。もうね、数え切れないほど、こちらには来させていただいて、お世話になっております。か一番最初の頃から、ね、いらっしゃる。そでも、ね、ま、原田のバーの原点から点、ね。ゲームバーの時からですよね。そ う, ねそうなんです。 今回もよ ろ, よろしくお願いします。よろしくお願いします。いろいろ聞いていきたいと思います。はい、お願いします。えー、そしてこちら収録テーがね都内某所でありますけれどもここからハラドさんの家はなんとママチャリで三分半という、うん、非常に近いところでございます。<笑>マスターの原田さんです。はいどうも原田です。はい<笑>ね、えー、なんで。<笑>まああの最近結構このスプリームコラボの鉄拳のね服で出るしちこ絶対普段着れないで、ね。<笑><笑><笑>これね一枚で着るのはけ。 こう難しいですよ。これ勇気いりますよね。これ着 の, の。ね、中に着るとかだったら、まあでも、うん、中でも、うん、そう脱いだらぎょっとされる、ねうんれ<笑>ですよね。やでもやっぱすごい目立つデザインで。うん、これなかなか俺の街歩くの大変です。<笑>ええー、というわけで今年のエボ、えー、のトピックスがあるんですけれども、はいはい、えっ、ー、と先日先月かな、えっ、ー、と発表もあった、うんえー、公式モニターということで我々の目の前にですね今、はい、インゾーンの M3。 公開こしておでまあ一応そのエボエボジャパンで使われるモニターにはなってるんですけど我々の目の前にあるこのヘッドセットを合わせて公式競技ギアあえー、あじゃあヘッドセットはこれでやると、うんうんうん、はいど う, ど, うどうですか一回着用していただいてもあじゃあちょっとこれい、えっとこれ公式ってこと大会用に 何, だ、うん、何台ぐらい用意するんだってめちゃくちゃ多いと思いますだってそれこそねなんかそんな話もしていきたいんですけどエボジャパン 鉄拳ね、うん、いろいろあって、多分すごい人数になってる、参加人数ね。あ、そうそう。なってるっていうのもありますけど。あ、これ結構集中できるかもね。これ、つ、けてると、うん、あ、あんまりわかんないですよ、これ。遮音性が結 構, 音音結構ある。あ集中力がある、うん。だからこれ、逆に周りの音聞きながらじゃないとできないタイプの人は。うん、あの、こう、こういう感じになるかもね。はいはいはい。うん、原さん、これです。 あ最近はそれ左側にプレイ上がるときはこ れ, あそ れ, それそ右側にいるときはこれそうやるああなるほどさすがあとはやっぱねこの実はその視聴者の皆さんから見えないと思うんですけどモニターとこう結構統一されたようなデザインあっ そ,、ねはい、そうなんだよね白で す,、ね、すごい<笑>おしゃれなどうなんでしょうね、うんえー、とイメージとしてはプレイステーション5チックああそ う, そ, うそうだよねこれだってそうだバックパネルも、うん、まさにもうどちちかというとプレイステーション5かなみたいなうん う揃えたりすると、ね、そのインテリア的にもスタイリッシュこ、ね、このエゴジャパンの話がありましたがいい、ね、3月31日から4月1日、4月2日とかけて3日間行われるわけですけれども、うんえー、このモニターが競技台に設置されているということで、うん、インゾーン M3 なんですがこれちょっと見て思ったんですけど今までのいわゆる常識 二十四インチからちょっと大きくなって二十七イン チ, に な, るインチに な, るなるほど、うんうん、いうことでこの辺りのお話もまあ そそれこそ、ね、ゲームはやらないっていう方にも参考になるような話もなるのかなだから今か購入考えてる人にも参考になる話になるんじゃないかな、うんうん。そうですね、27インチ。うん、まあ、そのやっぱ格闘ゲームとしてはね、ちょっと大きいなっていうる。確かに格闘ゲームやってる身からすると、だいたい24で今までずっとやってきたかなっていうのはあるんですよ。うん、では、じゃあ、その、いざこの3月31日から始まるエボージャパンですけど、はい、じゃあ、時藤さんなんかは、どうなんですかこの27インチに なるっていうことを聞いて、なんか取り組み変えたりとか準備とかって。まあ、でもできるだけ環境を揃えて練習はしたいので、27のモニターはえー揃えてまあ。でもこれを買ってやるところまで。やりたいなと思いますけどね。できれば。 あのその27インチのモニターをご自宅に導入されてる今あります、はい、今もうあるの。一応ありますただ眠ってますけどああただそれね、まあ、結構型古いんでこんないいスペックじゃないと思うんですけ、うん、はいはいはいはい、はい、ただまあ一応そのサイズ感としての練習はできるできますねけどね反応速度とかもあるからで き, す、ね、できればこれすそうなん で, す、まあ、できればい い, れ い, い,、ね、いいバージョンの結構古いやつだったんでん、まあ、サイズ感で言えばあと昔やっぱアーケードでやってて、うん、アーケードってその ね、この台との距離もあって あ, る、ね、あ, のあんまり離せとプレイ離してプレイできなかいので離れれないの に, れれいのに画面はでかいとかいうのもあって、うんうんうん、なそういうのを経験してるプレイヤーからしてみれば、まあ、なんかそのモニターの大きさっていうのは結構対応できるのかなと思いまうん、うん、そうですけ、ね、どアーケード32インチとかだったりするのであれ32なんですかアーケード 32, 32が多いですねいわゆるなんていうんですかデラックス筐体っていうんですか、はいはいはい、あれは32 ぐらいですね、32年初期の頃は 720p しか出なかったんだけど、えー、だんだんフル HD でもいけるようになってみたいなすごい台数あれもやっぱ量産するんでそうそう、ね、コストを抑えてるので、はい、あの割と反応速度いいって言っても左上から右下行くのにだいぶ実はラグがあったあ、えー、結構そういうのが。みたいなのがあったりとか、まあ、割とあんまりゲームセンターだから必ずしもベストとかっていうのはそうじゃなくて最近はやっぱり家の方がよほど。 みんなな良くってきてきる特に時藤が発言気をつけないとみんな高校生とかすぐ影響を受けちゃうからねあでもそう最近アメリカ行った時に高校生のプレーヤーが大会出てて、うんうんうんうん、前のののエボのあのプレーに影響を受けたんだよってだそうなんだよだからそうすると影響を受けて勝てるって成功体験をしたらじゃあ時藤が使ってる環境なんだろうって興味が湧いてきて、うんうん、時藤選手がこれ が, これがいいって言ったから欲しいみたいになるから。 気をつけてください。今, 今高校生がお父さんね、これをねだり始めるので、ね。でもいいと思いますけどね。あの二十七インチとかはまあ格闘ゲーム今やってる人は結構二十四も多いと思うんですけど、そのモニターって。 自分がその格闘ゲーム専用に使っててるわけじゃなくて、はいはいはいはい、PC で使うじゃないですか動画も見たりしますし、うんうん、そういう時にちょっと大きいとなんかあの迫力あふれる動画が見れるとか映画が見れるとか、はいはいはい、そ う, そ う, そ う, そう映画ですよねその PC のみならず、うんまあ、ゲーム機と接続でもいいですしその、ね、いわゆるそのレコーダーだったりとでもいいですけど、はい、大きいと、ね、その臨場感というかそうで す, すの で, そうで、うん、やっぱ27インチちょっと大きいんで、うん、その分家だとその距離を離して。 練徳、うんはいうん、離離さんといえばそうなんですほらあのモニターとありますありますメジャーで測る、はいね、あの試みありましたけ ど,、うん、どよくやってるよねそうなんですルーティンワークでね、はい、一個のね一応まあ最近はねあのお守り代わりで、うん、だ守り代わりいやだお守り代わりなんで一応今持ってきてるんですよあああるんです、ね、それで距離を調整してああの練習とかはできるんでじゃあ27インチの方がじゃ ちょっと離れてですかねよ、うんうん、僕大体 だ, いいだから65ぐらいでいつもやってるんですけど 70, 65センチと70ぐらいにしてやればそのぐらいになるのかなと思います7なんでちょっと遠めってことになりますよねもうちょい前だなだ多分こうこうやるじゃないですかこのぐらいのじゃ膝置きだっけ 僕はそうですね。この大会の時は横並びでやるときは膝を置きでやることが多いです、このぐらいですね、人離せる、ね。こんぐらいだと思いますね意外と意外と、意外と離れるね、あ、そうですか、俺の感覚からすると意外と離れてる、ね、結構離れて、だから、そう、やるときにあの横並び対戦でもあんまり気にならないというか。あ、ね、あとは、れじゃないですか。僕、その。 オフライン大会でよく聞く話が、はい、隣の人と体が接触するみたいな話が、結構聞くんですよ。<笑>それはなんですか、いや、昔はありましたけど、最近はあんまり、まあんまりないですね、はいはいはいえー。やっぱり、やっぱそのルール結構厳しくなってきて、選、は、手、いはい、もうるさくなってきたからね。あ こうやってやってて、はいはいはい、多分誰かが分かっちゃうかもしれないですこうやってやっててパッドで<笑>パッドでやってて、うんうん、ああなるほどなるほどわかるわかる<笑><笑>当たってる当たってるとか<笑>完全に肘打ちしてきてるんですよもうだねそう<笑>いたねそ う, しましたうねファールですねファールファール、ね、そうですか、はい、あとは思ったのが体の接触がなければなんですけどあのあれじゃないですかちっちゃいモニターで並んで戦うと、はい、う普段家では モニターの目の前で戦ってるのに、はい、この両サイドで戦うと、斜めから見るってい、ね、なるほど角度がずっとあるん、はいはい、そ, それこ そ, そのオフライン大会に出たときに、うん、その鉄拳の大会に出たときに、その斜めで見るっていうことの気こちなさみたいに、はい、すごい感じて、はい、すごいやりづらかった覚えがあるんですよ。はい、それと大きいもの方がたぶん、これは緩和されるね。 どの角度から見ても割といい液晶を使ってるから、はいはいはいね、昔こっから見るとそう見えないよってありましたねん、はいはい、じゃこりゃっていうん、ありました ね, ね、うん、それはれないか大きくなるっていうことはいいことなのかなって今ぱっと思いついた要素だと、うん、思うんですけどね、うん、まあ大に、まあ、は賞を兼ねるっていう言葉もありますからねそこは、まあ、いい面は結構ありますよね、うんうん、ですよね悪い面なん か, のかなあの PC 俺もう生っ粋 PC ゲーマーじゃないですかはい、はい PC ゲームの世界では実はもうここの27がもう結構スタンダード化結構早かったんですよ。なるほどなるほど。割とあれちょうどいいんですよこれ。はいはいはい。いろんな意味で。はいはい、あの、はいはい、例えば PC とかだとまあえっとあこれはフル HD バージョンでしたっけこれはフル HD バージョン。あ フ, ルフル HD の、まあ、大きさのちょうどまあ こ れ, これ以上大きくななるると今度アラが見えるみたいこれ以上小さいと結構ギュッとはなるんだけど、うん、PC ゲーム上だと実は大体デスクトップのサイズとか合わせてこれぐらいが27ぐらいがちょうどいいでこれをらに27で PC とか選択肢だとほら 1440p はいはいはい、はい、だとちょうど Windows の本当のサイズもゲームのあのゲームはほら解像度を上げれば上げるほどパフォーマンス的には本来不利じゃないですか。ないけど、はい なるほどなるほどそれはフル HD、ね、にしろ 1140p にしろ、うんえっと、27ぐらいが、まあ、ちょうどこなわれてきていいよねでシューターとかやる人ね、うん、PS とかやる人もそうだけどだいたい PC ゲームは割とじほらあのまさに PC とかだとマルチにやるじゃないですか、うん、そゲームだけじゃなくて。はい、っていう意味で言うとこれぐらいは欲しいよね、うん、のサイズなんで結構何年か前から。 割と27はメジャーなんですよ、はいはいはい、だからあの核ゲームはさっき言ったようにまだ24の人多いと思うけど、うん、これから買うのはこれぐらいのサイズが多分ちょうど一回これ買っちゃうともう絶対戻れないと思う、うんうん、間違いなく。聞いたことあるのはそのデメリットの話になっちゃうんですけど、うんうん、その遅延の問題で描画の遅延でそのちっちゃければちっちゃいほどそれは物理的に描画が早い、うんそうそうねうん、っていうのがあって24を超えると。うんうん だだんだんと遅くくななるる可能性があるから大きくなるにつれて、うん、だから24ぐらいにした方がいいんじゃないっていう常識で結構その体幹鉄拳プレイヤーは24とか使ってること多いような感じがするんですけどそれは結構何年も前の話だねそ多分そのモニター自体の性能が上がってきたことにより、うん、その常識は古いものになったのかなっていうふうになってきてるねもう全然なってるね、うんうん、もう大画面 わ、かが止まらなくなって、ゲームで問題になり始めてから、もう業界はかなりそこを克服したので。なるほど。うん、じゃあ、その今まで、確かに。モニターといえば24四だよなっていう常識、この考え方、変わっていくのかもしれないです、ね。じゃあ、もうね、みんなそこは一新してもらって、大丈夫なぐらい、レスポンスが良くなってます、うんうん。開発的な目線でいうと、原田さん、どうなんですか、このモニターのサイズというか。えっとね、開発はいろんな環境を想定しなきゃいけないので。はいはいはい 割と割と 4K とかで作ってるじゃないですか今例えば「テケン8」ねあ TK8、とか、うんはいはいはい、多分「ストリートファイター6も」もまあより 4K 前提で作るの で, でそうするとすごいでっかい画面でまずプレビューしてやるんですよ。その方が荒が見えるのでそのでっかい画面での 4K で。 うまく調整しとくとこれぐらいのサイズになった時ああなるほどらも全然見えないしキュッとなっててで UI もちょうどあの問題は UI なんですよね UI 関係いわゆる文字とか、はいはいはい、あれは小さくなると今度解像度高いと読みにくくなるんですよなるほど。 ねはいはいはい、でそういうのをどう調整するかみたいなんだけど、はいはい、27ぐらいはちょうどいいんだよやっぱりなるほどあの多分細かく書かれてても、はいはいはい、距離的にもしっかり見えるし、はいはいはい、これが24ぐらいになるといわゆるそれで出した時にギュッとなっちゃうから本当大きくしなきゃいけない、うんまあ、例えばそういうオプションで見えやすさの調整とか、うんまあ、OS 上でもそうだけどやるじゃないですか、うんはい、でそうするとあの自分の持った大きさよりも大きく見えちゃったりとか、うん、今度 ドットバイにすると今度はちっちゃすぎるしみたいなとか、うん、いろんな問題起きるのでちょうどやっぱこれが27ぐらいがちょやっぱりプレビュー環境としてはすごくよく見えちゃうので、うん、あの見え方としてはこれはいいですね開発環境としていっぱい用意しているので、うん、大きいの、うん、これ小さいのからでっかいのだとどのぐらいまで使うんですかサイズ、はい いやそれこそあの100とかあ。100とかなんだ。8と か, な, とかなるよ。<笑> 100とかで見ることもあるあ、まあ、でもただ100を今度常識にしちゃうと、う、はい、おー、迫力あんな当たり前ないみたいな。<笑><笑>なるほど。確かに<笑>それはあかんやろみたいな話なんであの、みんな自分の席に帰るとこういうサイズどなるほど、はい。ただ今度デバッグがね、うん、デバッグ文字がね、 4K 前提で作ってやるともうちっちゃすぎてもう若い人は平気で作業してるんだけど<笑>俺ら老眼入ってくるとでもまあ途中途中触れてはいるんですけどその例えば遅延の環境とかその開発環境とかを今お聞きしたんですけど、えー、とじゃあ時藤さんどうこのモニターってさっきもちょっと触れた触れたんですけどどういうふうに選ばれてるんですかその昔買った27インチがあるとかこの購入の どういうところで選んでるんですか。最近買うモニターだとやっぱえっ、ー、とリフレッシュレートが高い方がゲーム自体は 60FPS でできてるんだけど、リフレッシュレートが高い方があの早くこっちも見れることができる、うん、あの速さを描が早いと い, いうことになるので、リフレッシュレートは一つの基準にしてます、ねうん。基準。そうですよね。確かに。ねまあ、最近よ、ね、く聞く言葉。ですね。リフレッシュレート、ねはい。高リフレッシュレートとか。高リフレッシュレートですね。あのモニターの、ね、販売ページとかに、ね、書いてありますけど。うんはい でも、まあ、こちらとしては商品としては 240Hz ツいやまあ十分すぎるね、はいはいはい、十分すぎる、まあ、正直144とか165あれば実は十分ですよ、はいはいはいはい、さすが、うん、僕ね昔企画で144「144240360、うん」240うん、360って言って、うんうんうんうん、どれか俺らなら分かるでしょって言ってやってみた分かんなかったです<笑>全然分かんない<笑>いや全然あれ分かんない<笑>同じような体験してだから実はそれ分かったの<笑>俺ん、まあ、VR はいはいややねはい、VR やった時にどれぐらいのレクレエシレートだといいあれもあの時も高ければ高いほどいいって言われてたの、うん、で今でもその常識は変わってないんだけどかか、うん、かるかど う, かそ う, そう体感はやっぱりいろいろあるかもしれないけど、ねはい、どこから切り替わりましたかテストをやると、はい、なんとね90を超えると、うん、ほとんどの人がプラスチボ効果でちょっと変えたからって変えてないのに「はい、<笑>いやいや90のままだよ」みたいな。<笑>とか90超えると割とみんな。 あの見極められなくてやっぱり時く君みたいな敏感な人はちょっと90超えても120代でも分かるんだけどでも200とか言ってもね分かんないですよ意外と。 でもそれはあれですもんね、その格闘ゲームをやった上でっていう前提の上ですうえ、ね、だ、あ, あれは敏感なはずなんですけどそす、ね、それでもちょっとまあ分かんなかった、はい、あと、大会で使われるのって、大体240でやることって、ほとんど な,、はいまあ、な, い, ないですよねこの前出てたあのカプコンカップのファイナルでも、144で、確かに144が一番上ってイメージあります、大会で使われてるのでは。うんうんうんうん 上を行く性能とということですもん、ねそうですねまあ、一応その理論上としてはリフレッシュレート高ければ高いほど描画は早いはず、うん、早いし多分逆に目にも優しいというかあなんか多分感覚的には今の普通のリフレッシュレート60とかでちょっとやってる人とかは多分かなりよく見えると思います結構あれですけどね体感できるものでいうと、うん、その PC のマウスをこうグリグリやった時にそのやっぱシームレスこうリフレッシュの方がとかっていうのはよく言いますけどね、うんはいはいはい 多分見てる人の多くの人はねもうモニター56年変えてないみたいな人多いと思うんだよ確かに絶対そうでしょ最近買いましたみたいな人あんまりいないと思うからうかもいまあいると思うけど、うん、俺絶対感動するで、うん、買うと最近の、はいはいはい、5年前だったらそうでしょうね56 年, 年前のとか10年とか平気でいると思うんだね 絶対 60fps ですか ら, ら, らそしたら多分絶対にああ本当だいいってなると思う、うん、やっぱりそもそもモニターなんでどんだけ綺麗に映るのか最近のモニターはみたいなところにも原点ですよ ね,、うんうん、すね着目してほしいですよね、うんうんまあ、でも最近本当にモニターを買い替えたっていう人はその高リフレッシュレートに反応して買い替えた人が多いんじゃないですか僕の周りは何か僕の周りもそうですう、ねまあ、ゲ, ーーゲーマーはやっぱりそうです僕ね<笑>僕自身がそう、ね、<笑>えどうなんややっぱそ の, く口コミで買うの とも口コミとか友達ので買うの、自分で検索して買 う, の、えっと、買うの僕は正直言って、うん、もうほぼプロゲーマーみんな、鉄拳のプロゲーマーみんな、こうリフレッシュレートにしたなっていう感じで、一緒に買えるって感じです、だからやっぱり、その、うん、僕もコアに鉄拳をやってるんで、うん、コアの人たちは多分その基準じゃないですか。うんそかまあ、じゃあみんなの情報で、うん 買うって感じ で, ですね。僕はいうん、そうです、ね。時々僕検索して検索するす、検索して入ってくる情報で買うんで、早いことが多いです。周りよりも。うん、なるほ ど, るほど逆に言うと地雷踏む可能性も高い。地雷踏む可能性もたまあります。<笑>そうです、ね。<笑>今のところ多分ね踏んでないと思<笑>うで、ね<笑>とね、んですけど。そうなんも地雷踏んでそう。地雷はかなり踏んでますね。<笑>そうです別にモニターに限らず、ね。はら、い、<笑>さんのと、は、うん、さんも多分そうやって検索していいものを買う。うん 最近のこのなんていうか今の時代になったら そ, のそんな情報も間違ってないっていうか、うん、原さんの場合すごい昔から多分そういう時代弦突っ走ってたと思うんでいわゆる PC パーツに相性とか言われた時代から見事にはダメな相性を引きまくるとかモニターとかを。うん あのモニターも水冷にした方がいいんじゃないかみたいな。いい水冷出た原田さんの水。もう完全にやられて、何かにやられてる人ですよ。<笑>なんかもう本当に開けて、後ろにこうバックパネルにこうチップとかにつけて、水路を通して。はいはいはいはいで といいに違い違ないっ て, 言ってな、まあ、何らでもこれの方が寿命が伸びるから<笑>でも寿命伸びるからって言ってるけど<笑>はい、はい、20年使うんだったらそうだけど<笑>どうせ俺23年で買い替えるあまあ買い替えなかったしけど何水を通してさ、ね<笑>ね、ちょっと甘くて水が漏れ始めて<笑>はいはい、はい、それを掃除するのに葉に使うみたいな。<笑><笑> それ無駄なことばかり言ってますね<笑>。その水入れでなんか熱帯魚飼ってるとかなんとかっていう話まで出てきますからね。<笑>まあだからそういう昔と比べて、自分でちゃんと検索すれば、ちゃんといいものが見つかるっていうことでもありますもん、ね。いや、そうそうそう、多分そういうことで、ね、大外れとかあんまないんですよ。ちゃんと、ね、調べればね。うん、まあそんなね、そんなこんなで語ってきました。そう、リフレッシュレート周りのお話なんですけれども。はい。まあ、早速ね。現物があるので。はい えー、実際そのリフレッシュレートの違いがどのようになるのかっていうのを、えー、スローで撮影した映像っていうのをご用意しました。どうそんななんの今日は。<笑>はい。なので皆さんそっちらもね。それは知らなかった。ほう。あこういうふうに見れるんだ。ボタンを押してから、うん、キャラが動くまでまあちょっと時間かかるんですよねでこれ。超スーパースローだね。すごいスーパースロー。おお。それさああ あ, あもう違う。速い速 全然違うあこれは違うねと。ま<笑>いったねこれ。やっぱ60と144だと違いますね。わかるこれ。はわかる。これは144以上が欲しくなるね。うん、はいうん、明らかに違いますね、うんうん。これも企画でこれやればよかったですわ。うん、60と 144, で144以上だとこうなるってことね。60と 脱線するんですけど、その聞こえてくる音声を早く聞こえるとかっていうのは今ないんですか。どうなんですかね。あるとまたちょっと変わる可能性があるんですよね。ね今思いついたけど。と、うん、はね、うん、音はもちろむしろ遅延するって分かってる環境はあったりするんだけどね。ああ、そうなんですね。うん、まあ、では家庭環境においては、そのもっと深掘りする余地はあるのかもしれないって感じですね。うん、あるかもね。特に格ゲーはそうでもないかもな、あの。 FPS とかの場合だとあの足音重要なゲームとかだと割とそこ遅れられちゃ困るみたいなことは出てくると思うので結構鉄拳の格言の中でも影響あるんじゃないですかこの技を打つ時にだけこの声出すみたいなのって結構、うん、キャラによってはあるからああそこをあ声確認と か, るすかそうねうそこを確認しなきゃいけないとかはキャラ隊とかで出てくるかもね、うん、可能性ある、ねうん、それはあるけ ど, どうストレートファイターは で も, でも大会とかだとね、もうそもそもうるさくて聞こえねえ。 みたいな中でやらなきゃいけないとかも、そういう場合は。まあ、あります、でもやっぱり最近のヘッドホン。ヘッドホいいんで。でも性能よく、そうだよ、ヘッドホンもあるから良くなったけど、うん、昔とかもう。いや、昔もうね。あ、そ 何, <笑>何も聞こえないみたいなた、モニターから出てくる音でやて。あったもん、ね、ゲーセンなんか特に、元々そうじゃんそうです、ね。相手の応援する人うるさいしさい、あと店員さんが音を上げてくれてないと、もうそもそも聞こえない、はい。とそれでやってたから、各ゲーマーは割とタフな環境でやってたっていうのはあるよ、ね。 その辺はオンライン文化が強まったここ数年でより神経質になってきて、ね、ないっていうところはあるかもしれないね。でもまあどうせ練習するんだったらこれぐらいのリフレッシュレートで や, っぱやりたくなっちゃうなこれを見ちゃうとうんそうっすね本当に遮音性すごいあこれねそうなんですよ聞こえなくなるんでしょ聞こえないすごい集中できるよねこうここがすごい開放感があってそうなんですよねこの下の底の地面がすごい少ないから、ねうん、多分ごちゃごちゃしない。 な、うんかね、普通、もっとこのこれそれこそこういうテーブルみたいな、こういう足をしてますもんね、そうで、ね、すね。 はい、ではここまでお話を伺ってきましたけれども、まあ、モニターなんで、えー、実際のところを、もう使ってるところを、ね、見てもらうのが一番伝わるんじゃないかということで、うんえー、お二人、後半はこちら、インゾーン、えー、M3 ですね、うん、こちらを使って、お二人に鉄拳セブンガチバトルをしていただきたいと思います。はい、鉄鉄ななののねが良くないですか田さん そうそういったきはやったからね、僕のチャンネルでやっていただいて、はいはいはい、今回は鉄拳ということで、うん。ちなみに、その時の結果はどうだったんですか、うんまあ、対戦といういや。あれをだってガチだ、一、うん、回ガチでやろうってやって、はいはいうんはい、本当にガチでやるから、はい、もう何の面白みもなく負けたよ、俺が。なるほどということは、今回、鉄拳7だと、その時よりも望みがあるかもしれないですよ、原田さん。 バーチャン入んだぞこの。前バーチャンやりませんでしたかね。あの奥さんの一回バーチャンだったんだな。バーチャンもなかなかシビアだ。あれはなのバーチャン。なかなかシビアだ。上でしたねはいというわけでお二人に鉄拳セブンガチバトル今回は今回のガチバトルは鉄拳セブンということで皆様も後半お楽しみにしていてください。いや今動かしてしいですか。うん こ の, このあここそうそ の, この機構がわりとおしゃれというか、はいはいはい、これいいんだよこれなかなかあんまりないデザイン で,、ねですね、これはデザイン外は全然ありだなと思う、うん、正直言とうと、んうんうん、他の FPS とかでも普通になってますそのティアリングをなくすってい う, あそうやっぱりみんな自信区入りの星がある。うん 普通に常識ななんだうやっぱ FPS の人たちの方が進んでますよ<笑>す FPS の方があのこう描画のカメラの移動とかすごいするわけじゃん、うんうん、そうですねあれをやっぱこうテアリングでこう画面ずれみたいな、うん、昔は普通にこう帯状に発生してたんで、うんまあ、それも込みで遊んでたんだけど、うん、最近やっぱそれが軽減できる技術はいろいろ入って、はいはい、まあ自信感まさにそうなんだけど、うんまあ、それが入ってないと。 嫌だみたいなのは出てきてるね、うん、鉄拳で一番最初にそこに着手したのってアーケードだと思うんですけど垂直動機っていうのが鉄拳ネットに出てきてあの時すごい個人差ありましたねそのティアリングに対して嫌悪感を感じる人と「うん、いや俺別に大丈夫だよ」ってう、うん、そうそうそうすごい個人差ありました、ね、あれ個人差あるねああいうのは。